これが観光名所ってマジかよ。 というわけでスタバで割高なお砂糖の塊を買い、名古屋平野の北西の壁地へと向かっております。この農儀平野、気分転換が照らした道で横断してきたけど、信号待ちが多いからか、なんか2時間くらいかかったよくだね。当然ながら名古屋に山を侵食されてできた平野部なので、運転マナーも名古屋だ。岐阜県が意身をなすのは、アフリカ風に惹かれた県境と、郵便物の宛先だけだろう。タイムラプスレベルの倍速のおかげで、一瞬で退屈をショートカットしました。 建物の背が低くて直線したいなだけで、名古屋と変わらんですね。はなんだその路中、そんなところに座ってても電車は突っ込んでこねえぞ。徘徊老人の軽自動車は日本名物だな。現代に神話を紡ぐなら、何かしらの形で描かれるだろう。実はここ過去に来たことがあって、157号線って言うんですよ。起きたら死ぬ、の157です。とは言っても山賊進出鬼没ロードになるのは、山の中に入ってから。 平野部のうちは、ご覧の通りのすいすい回送路です。楽しいように見えるだろう地味に退屈なんだよな、この道。直線が長すぎるんだろうな。ちょくちょく楽しいコーナーはありますが、なんかこう、これが YouTube 動画ならに倍速で見てるな、っていう感じの道です。左に野良悲願花が咲いてますね。 勝手に積む奴が惹かれて死ぬことも祈る悲願バな。ちなみにこの手の道、地元民がアホみたいに早かったりするので、道譲りを念頭に置きましょうね。乗り物の性能とか腕とかじゃなくて、常識の範囲で走っている限り、後ろの車を詰まらせちゃうアレだ。 バックで出てきた軽トラを横目に、春には花見の名所とされているらしい。そんな157を登っていきます。目的地は川の向こう側なので、適当なところで渡りましょうね。緑が深くなってきたでしょう。岐阜の緑は文明から断絶された気分をくれる。あの赤い橋ですね。後ろのステップワゴンが結構早いのは映ってない。 さっきまで都市部のクソ交通をぶちってたのに、一瞬で山奥まで来ましたよ。霧が勝ってていい世界ですね。霊に漏れず、雨男発動中なんだよな。そしてこのくねくね、見通しが最高にいいから、思いっきり走っても迷惑がなくて素晴らしい。ちょくちょく狭くなるけど、こっち側の方が走ってて楽しいね。特徴的な古き良き鉄道橋をくぐり、右側に駐車場。多分サムネかタイトルで、断層しか見どころないクソ田舎みたいな表現してるだろうけど。自然がいいんだよ自然然がが。いいだよ というかスタバの紙ストローが潰れてきたの見づらい。むっちゃのどかな音ですな、余裕の音だ、自然が違いますよ。夏の暑さも一段落して、太陽光そそがぬくもり空の下スズむしもズム シ, もスズムシ最近一気に寒くなったのお前のせいかしね。まあ適当に歩くよね。暑くないのって最高。しかも水が降ってきてない、ジャングルになってる山みたいなところに展望台があるらしいんだけど、行きそびれました。 そしてこの右側の建物、なんかの展示施設らしいんだけど、入館料が数百円かかるし、16時に閉まるんだよね。微妙に歩きないの草。多分受付や掃除のおじちゃんおばちゃんという、雇用喪失をしてるんだと思います。素晴らしいですね。で、断層がどこなのか、私はまだよくわかっておりません。見てるだけで心が現れるレベルの、清々しい田舎の景色だなおい。なんか、館長の孫が幼稚園の砂場で、 適当にに作ろううとししたたたたっききり飽きた山大型化した後に草が生えたよなな変なのあるまあ多分これ断層じゃないよな見学に来た子供たちが自由時間に登ろうとして先生に怒られる場所として定評があります草道路の反対側に渡ってきました現地っていう看板があるけど石垣やん、いやーネ後で気づくんですよ左側の斜面こそが断層なんだってね この世界の開発者が、場所が余ったから適当にどこにでもある石垣と低木くっつけたみたいな三角巣だよな。とりあえずここが観光地じゃないことは分かった。この不親切さ、この近くに呼んできたら、客がみんなそっち行くわ。私が今立ってるの車道なんだけど。 車が来なさすぎておまけに見通しも良さすぎて、花見できちゃいますよ。蜂が飛んでますね。外回りご苦労様です。花見と称して交通渋滞作ってゴミのポイ捨てするくらいなら、こうやって近所の雑草見てたらいいんじゃないでしょうか。十分すぎるくらい綺麗だよな。0.5 秒くらい絶妙に映像足らんかった。というわけで反対側に回ってみます。なんだよここ、ちょっと雨上がりの湿った日に、絶対子供がすっ転んで頭打ってるだろ。 スクールバスで乗り入れて子供が意気揚々と飛び降りた瞬間に足元のブジュッとしたぬかるみんでなえる駐車場来たよむっちゃ農業やってるんだよなのどかすぎるんだよな今をもむろにズームしたのが多分断層ですこの辺ってすべての高速インターから絶妙に遠いっていうクソリッチなんだけど この自然とくねくね道があるからなぁ。過疎か過疎かって言うけど、環境破壊で都市部の侵食を進めた数十年だったし、余った分は自然に返せばいいじゃないですか。自然だって、台風の土さくさに紛れて、余った分を道路に返してるじゃないですか。私引きかけましたけど。記念撮影しろと言わんばかりの台。これなんだよ、ちょくちょく子供がどうとか言ったのは。空気や風、音と緑の色の良さ、それが織りなす現代日本の空間としての質の高さ、そこら辺を考えると、 都会で育った子供と自然で育った子供、幸福度ベースで見るとどうなるんでしょうかねほどほどに自然に触れさせながら都会で育てて、大人になったら緑豊かな地でリモートワークする。それができる職につく。ここら辺が答えだろ。A 対 B。みたいな構図でしか物を考えない人が。 楽しいような場所でないことは明らかですねサムネでは断層しか誇るもんないのかこのクソかそい中目みたいに書くだろうけど私はこの場所というかこのエリア全体が好きですおいおいリアルな写真あるじゃねえか思いっきり地面が盛り上がってて田んぼが分断されてるぞこの写真を最初に見れば迷うもんなかったろ虫さんも勉強が大好き教科書への落書き用に使われる鉛筆の黒鉛の気持ちになるですよというか行ったことないけどというか閉まってたけど隣の観察官普通に面白そうですね スーツくんあたりが電車できて、ダラダラ喋って40分くらいの動画出しそう。観光地の PR なら、あれこれ広告出すより、とりあえずスーツくん呼んで動画作らせるのが一番手っ取り早い説ありますよ。そしてさっきからずーっとアイドリングしてる軽バンの、エアコンのコンプレッサーの無謀を追って音がうるさい。動画ではよく撮れてなかったんですがね、深夜の道の駅じゃねえんだからよ。 というわけで展望台には結局行きそびれたまま帰ります。西側の道を気持ちよく流しながら帰ろうと思ったんですが、ウエット路面の中、油断しました。ミサイル私のスピードの出し過ぎを反省しましたが、でもどう考えてもおかしい。見るべきタイミングで右を見ていない。 おかしいんですよ。こっちは LED 全照灯を全開にしてたから、意識と顔が右に向いてれば確実に気づけた。帰り道の果てで30キロで走る軽自動車2台に詰まったし、どうなってんだよ。ブレーキングポイントもおかしいし、遅すぎるし、私の神経じゃ抜くに抜けなかったし、向こうの煽られ運転なんだけど、車間が近くなりすぎたので映像は流せないっすね。代わりに、西側の道というのがどんなものか、12倍速で流していきましょう。なんかすっぽいうねうねしてるな。 左側は崖にガードレールが刺さってるだけ、みたいな感じで、川は石ゴロゴロゴロですよ。すれ違いは、頑張ればなんとかできるって感じかな。場所が悪ければ下がらなきゃダメかもね。徐々に暗くなってきました。この時間帯の視野が奪われていく感じ、すごく落ち着かないんだけどわかる人いるいっそのこと暗くなりきってしまえば、そっちの方がまだ落ち着くんだよねー。しかもこの時間、無投下の無敵性一般人が、かなりの頻度で出没するからな。そして、移動の時間ともかぶる。 オートライト義務化が本当に必要な人が、そんな年式に乗り換えをするのか。警官もスナイパーみたいに一時不停止の待ち伏せせずに、この時間帯に大通りの信号待ちの列で、片っ端から無頭化の検挙しろよ。まあ要するにこういうことですよ。どんなレベルの人が何をしていても、対応できるような運転をしろってことなんですよ。そして例の30キロの人たちか。維持費で軽自動車選んでるんだろうけど、どうせ30キロなら原付きの方がよっぽどいいですよ。バイクは危ない お前が危ねえんだよ。なお危なさの欠片もない速度である。新聞配達中の私の方が、もっと攻めてましたわ。帰り際の直線で、リアのドラムブレーキがロックするくらいの、フルブレーキングの練習をしてたんですよね。どの領域での安全を目指すのか。運転に限らず、意識というか、見る高さの違いが、歩む人生に直結するんだよな。まあ同じ田舎民としては、車なしで生活するのは無理だな。